お久しぶりですゆっこです、えー、本日納車日です、えー、今までレンタルバイクで何度か練習を重ねてきた同僚のダリアンが、えー、ついにバイクを購入したということで、えー、っと今日納車に立ち会っていきたいと思います果たしてダリアンは何のバイクを 買ったのでしょうかはいまずじゃあ一発目エンジンかけてみます。 ややっっぱり自分で最初どうやってかけるんだっけ<笑><笑>まあここもエンスイッチなんで、はい、これをパキッとすると電源入ります。 あとタンンクももももちろんんんここここここれれでで、でで開開開くのの、と、えと、ー。と、とかをけ、ね、けてして、ててらららっっしええば、ななな感感じじににります。す、はい。レギュラーで大丈夫ロロこここここ入っていいの入ンと<笑>や<せ><笑><笑>そうるとといますあありがとうございます。 ありがとうございます。 どうもありがとうございまし た, うましたどうもあダリちゃん走ってるよ、うん、やっぱなんかアメリカンハマってるねく、うん、見えないいやそんな意外と大丈夫まあさこれまでずっとねあ今もまだそうなんだけどさうん 自分のバイクという。はい。完全にまだレンタルバイク。<笑>レンタルバイクだよ。<笑>あやっぱり。あやっぱり。うわ。交通久しぶりだから怖いなやっぱ。特にこの辺交通量多いからね。 <笑>ちゃんとしゃがん取ってね<笑>なんかトラック近すぎた怖いんだけど<笑><笑>分かった<笑><笑>、うん、トラックとは一緒ね、うん、足ベタベタやな、うん、膝曲がりすぎやな<笑><笑>やったな<笑>大丈夫 セルフ出し入っちゃおう。同じ店入っちゃおうかじゃあ。はい。初めての給油。えー、上のプレート擦れ擦れぐらいで。うん、ちょいちょっとずつ、ちょっとずつ、そんなもんだね。そこれはあら。 溶接します。温泉街だとね。そう、秩父もね、いいお湯がいっぱい出てるんですよ。うん、あ、あれか、あのオレンジの看板。ちょっとかってあか あ, かあ、はいはいはい、そうそうそう、豚味噌。 いいね、いいね空いてるねあ、そうなん、ね、ここだはいでもじゃあ、ドリちゃん、ここ入れちゃうんうん、ここに2台並べて入れちゃおうか並んでんだなこの、この時間でもいやついに来たよ来ましたね えもうここ本当はいつ も, もうこっちの駐車場までバーってバイク回っちゃってたりして、うわ、無理だねって言って、通り過ぎるのがきょうは、きょうは行けそうだね、ちょっと。 まさかこっちがまず波ですねわー美味しそう 美味しいわ。めちゃめちゃ柔らかいよね。香ばしい。ね。これこれ 右, これ、ね、右や左？右じゃなくて左だね。駒が、そうそうそうここここ。左これも？これうん左入って。 それそれ、えー、はい、お疲れさんでしたお疲れさやってるあいオープンって書いてあるすずひろあんっていうね、うん、喫茶、食事どころで美味しいんだよいい、ね キウイにししよよう期間限定い2つ2つ、はい<笑>いやこんなが涼しいいつなん涼ね、えー、ここで食べちゃゃゃえばいいんじじ<笑><笑>外やめとく外やめよう<音声>じゃあ い, いただきます。 おやば、ね、いほんや。はいね。うん。うん。あ、う、あ、ん。ああ、涼しい。が寒いレベルで涼しい。ああ、涼しい。急に温度変わったね。あ<笑>、すごいね。うん。山ー。山ー。 行 こ, う山へ行こう。次のお 日, 日曜。昔みたいに雨が。おお見て見て山花みたいになってる。そうそうこれちょっとしたあれよ。あれだ。<笑>ちょちょっとしたあれ。あれ<笑>い。なんか一個の目印になってるいつも。おーうん、うわ怖い。うわ いいねいいねオー川ドライブインオー川この大内川って、うん、昔々、うん、あるところに お, じさんおばあさんが<笑>じゃなくて、うん、昔々その武士がんかで何かから逃げるために、うん 濡れちゃった。あのムとにかくここでね、いっぱい血が流れたんだって。うん、それでお家が割って、血名がついたっていう噂。雨になるね。あれだね、今から登るとこ、走るところ。うわすげー。 すげえでしょすげえ、アルピール意味で。<笑>やだ、ちょっと冒険してる感やばい。い<笑>や、さダ多を走るなり。走っ、走っ。うわあ。左見るとわかるでしょ、シュループしてんの。怖え。怖えー、<笑>怖えこれ。うわー、でも、すごいね。 ちょっと楽しいよーこういう感じよいいねーほらねあ、ね、<笑>でもいいですな、うん、あ待ってダリちゃん、はいはい、これトンネル抜けてすぐ左曲がって、はいはい、滝沢ダム入り口だからんかうんここで撮影しよう 超広いからここ。ここ？そう。あ、ここからもうぐーっと行っちゃっていいよ。なんかいやはい、あ い, いお疲れさん。いや全然疲れなかった。楽しすぎちゃって。いい道だったでしょ？いい道、いい道だったね。 とということで、はい、ダリちゃんのバイクはデブル250でしたバイクの免許を取って1年弱普通にバイクを買うことができました何が良かったかっていうと一番やっぱこのフレーム向き出しでゴリゴリのフレームがあるところですね応援すげえ惚れちゃってめちかっこいいやんと思ってとにかくこいつに憧れて<笑>こいつに憧れて 疑、ま、っていい。いいよ。おお。どうだい。すごい。ほ<笑>う<笑>。じゃあ、さよなら。俺の80万。